おのはい、VCP ちうす。ミカンです 棒のしやつあーすよ、はいし ょ, う、えーちょっと。じゃあ、おしんとくいね。うんはい うわーー<笑>あの。ああ、合わせますね。すごいす芸術性高いよ、これ、なんか。<笑>んかかドラゴンボールの敵キャラにこんなやつがいなかったから。よい可愛くなった。はい。はい。こんな感じでしたー。はい。おー、来た来た来た来た来た<笑>。すごい、なんか。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 まあ最初入れたのは過酸化水素でした ね, ねこれ実は過酸化水素の分解反応で水と酸素ができるような反応なんですね、うんうん、お こ, こんだけなんですねかそうそうそういだから泡ってなってたのはまあ洗剤と酸素 あ, あのブクブクがって酸素でそうですねだったわけなんですけどもあ、はい、まあ過酸化水素そのまま置いておいてもすぐに分解反応が分解するわけでは ないので、うん、そこでアマちゃんれ高校の教科書とかだとまあヨーカカリウムよりは3カ万23カ万って聞いたことそうそうそうあるんで そうそうみたいなのを触媒として用いられるみたいな高校、うん、の教科書ではね書かれ方をしてることが多いと思うんですけども今回は用化書きを使っはいあで、まはいま、反応自体はそれだけなんですけども、はい、今回のポイントは 洗, 洗剤です<笑>ちょっとブクブクしてそうそうなのでまあ関係なさそうです<笑>ブクブクさせるためにでもちろん入れたっていうのもあるんですけどもまあまあまあ、まあ、実は洗剤 うん、この反応速度と関わっていて、まあ、この化学変化とは関係ないんですけども、うん、これがないと急に反応が起こっちゃって反応速度が速い、うん、でもヨウカカリウム入れた瞬間バーッときて来たけどあれでもそ う, れいいうあれでも抑えられ て, てなるほど、ね、もっと急にバーンってなって、ね、例えばガラスの容器とかだと、うん、割れちゃうぐらいああめっちゃ熱がね出 て, 出てましたからそ そのくらい早い反応。なので、洗剤を入れることでね、まあ、見栄えの面もあるんだけども。ある程度、速度を抑える役、うん。危険をね、抑えるために。なり大事洗剤。だから、うん、まあ、なんか。か<笑><笑>ゾウ、何百個ね、いろんなとこでやってるから、面白いなーって言って。真似したくなるけども。愛にはちょっと。いろいろね、抑えなきゃいけないポイントっていうのはあるのでね。<笑> これを押さえて楽しく実験ができればいいんじゃないかなとはい、はいはいあ、そんな感じでしたわかりやすかったっす面白い、ね、ということで、はい、今回のゾウの羽目衣服をじゃこの辺で終わりましょうはい、はい、じゃあ今回の動画は以上になりま す, りますじゃあまた次の動画でお会いしましょうさよなら